皆様、お疲れ様でした。おめでとう、盛大な拍手をお願いいたします。お疲れ様でした。